今日が君の好きなとこ、一日一個伝えよ。365かドキドキさせちゃうぜ。ぷわきゅうは い, い, い, い, い, い, い, いふいふいふいはいはいはいはいはいはさはさへぜこっちにおいでよ、もう。もしかして、まだかたあまい たまに甘えてくるくせに、ね、もしかして転がさらったの一目惚れして、毎日通ってた。君と目が合う、たびに、恋が巻くはず。今日から君の好きなとこ、一日一個伝えよう。365回ドキドキさせちゃうぜ、パッ 他の子み 見, 見たり、ヨーローいばっか見たり、のの君だけ見てるよ、いらいご褒美は、チュー h e y h e y h e y h e y h e y h e y h e y h e h e l e t s go! 卵だけでドー いつも部屋デートばかりじゃん。もちろんそれでもいいけど。僕だってオシャレしたいし。気分やな君。あ世話が焼けるな。僕がいないと何もできないくせに。毎日君の機嫌とって一日いっぱいハグして。 何百何何千回愛を伝えちゃうぜプワキン人にしちゃったりののゲームばっかしたりオッケーオッケー君だけ見てるよ偉いご褒美はトおいり遅くなりそうだけど急いで帰るから目酔い道せずに愛のすただいま お会議もなし。よしよしもなし。それでもいいよ。だから、一緒にいてね。ねえねえ、どこに隠れてるのもしかして出て行っちゃった。急に飛びついてきた。君は怖くなったね。今日か君の好きなとこ、一日一個伝えよう。 365回ドキドキさせちゃうぜ<笑>他の子見たりノの、no, no、携帯ばっか見たりノの、no, no、君だけ見てるよえらいご褒美はチューハイハイハイハイハイハイハイワンワンハイハイドキドキドキドキドキドキドキドキ